これからキッチンについてご説明します。えー、キッチンは L 型にしてあります。えー、横幅があまりないので、L 型の方がたくさん入るということで、そのような形にさせてもらいました。で、これがキッチンの前、対面式のキッチンから、えー、北側の大きな窓について開いております。で、このキッチンは、えっ、ー、と、非常に機能的になっています。まあ、共働きの夫婦の方のように、上に相当収納を設けています。 後ろのバッグのところにも非常に塩のたくさん置いてそういうものが片付くような形にしておりますここは冷蔵庫置き場ですね少なくとも65センチ以上が入るような形ですねでここはまだ風の抜けを考えて小さいですけれども窓をつけていますここはまだ皆さんお若いので、えー、ガスガスのコンロが入っていますで、えー、と非常に優秀な、えー、換気扇もついてます で今回、また非常に大きな特徴がありますので、また述 べ, 述べます。